キンプリ、岸シ、ヘイヤ、ジングジ、高橋、長瀬、5人の魅力爆発。初ミリオンと、1億回再生の鬼パフォーマンス。キンプリ、神杉歌番組、震えたいつつの名シーン。3、月読み編。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。3月22日に放送された、プレミアムミュージック2023は、 キングプリンスをメインに番組構成をしていたという、同番組での震えたいつつの名シーンを振り返っていく。第3回、全3回、キンプリは5月22日をもってメンバー5人のうち平野志を、岸優太、神宮寺優太の3人が脱退することが発表されており、5人で出演する音楽番組は限られている。そんな中で生放送された、プレミアムミュージック2023では7曲を披露し、 ディズニーとのコラボという豪華な放送となっていた。平野二十六が、リアル王子様となった瞬間の名シーンはこちらから。今回は、キンプリとして初のミリオンを突破し、番組の鳥を飾った話題曲、月読みの名シーンを、映像作品のほか、エンターテインメント全般のコラムやライブイベントのレポートを執筆するテレビライターの花やつ子、和内春子さんに紹介してもらおう。キンプリ出演ドラマメドレー。 メンバー全員、おのおのが主演や出演を務めたドラマで、タイアップされた楽曲が披露されました。楽曲としての魅力とともに、ドラマを懐かしく思い出しましたよね。番組オープニングで、神宮寺優太さん、25、主演、受付の女王、日テレ系、2022年からスタートして、長瀬発さん、24、主演の、新信長コーキクラスメートは戦国武将、日テレ系、2022年と、 夕暮れに、手をつなぐ、TBS 系2023年が2曲連続で披露。続けて、高橋海人さん、23、主演、ボーイフレンド降臨。テレ朝サ系2022年、岸優太さん、27、主演、月月ワンワン。日テレ系2023年。そして、平野志陽さん、26、主演、クロサギ、TBS 系2022年でエンディングを迎えました。 メンバーそれぞれ出演したドラマで主題歌があるって、ものすごくしいなって思います。もちろん、俳優としての評価も高いので、これからも出演作品を積み重ねていってほしかったですよね。花井さん、以下どう歌やダンスは当然ながら、俳優としても評価の高い金プリのメンバー。最強のタレント揃いのグループなのだ。大鳥、月読みのパフォーマンス。番組の鳥を飾ったのは、月読み。 2022年11月9日発売だったんです。平野さん主演ドラマ、クロサギの主題歌で、グループ初のシングルミリオン達成作品。3月16日には、ミュージックビデオ1億回再生を達成。この記録はグループとしても、ジャニーズとしても初の異様でしたし、1億回達成後の初披露の場となりました。衣装も、ミュージックビデオと同じグリーンのセットアップで、踊ると鈍く光る素材なのがかっこいい。 さらにあのレディーガガさん37や BTS などのバックダンサーを務め、世界的なダンサーとして有名な RIEHATAC32 が振り付けをしたダンスは最高難易度と言われていますが、この日、r i e h a t a 氏がこのためにアメリカから弾丸帰国していたというのですから心が震えます。言うまでもなくパフォーマンスは最高でキレッキレッ、さらに進化しているのではと思ったほどです。 カメラは引きで全体を見せつつ、アップは効果的に入れる程度にしたことで、顔ではなくダンスを見せることを優先していたように感じましたし、背景の大型モニターを満月にしていたりと世界観もバッチリ。美しい照明も印象的でした。全道。音楽番組のスタートとエンディングを飾るキンプリは最強のグループ。新しい挑戦を見ることができないのが残念だ。 永瀬角を優しくフォローする岸優太と息の合ったキンプリ3月22日に公開されたプレミアムミュージック2023公式ツイッターでは放送に先駆けてキンプリメンバーが見どころを紹介する動画が公開された今回の放送で MC を務める永瀬は動画内で進行を担当していたが途中言葉に詰まるハプニングがそこにすかさずリーダーである岸がフォローし キンプリ全員で動画を盛り上げていた。